はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日ですね、2023年の撮影始めということで、いや、始めなんだけど、ちょっと今日はね、汗かきそうなメニューなんで、ミセットせずにですね、タオルを巻いて食べていこうと思うんですけれども、本日ですね、えー、僕が撮影始めに訪れたお店がこちら、僕のね、後ろに見えております、手打ちうどん庄司さんにお邪魔しております。 こちらのね、庄司さんは、大食いをね、見ている方であれば、まあ、ほぼほぼ全員が知っているような有名店でして、超極太のね、うどんを提供されている、もちろんね、デカ盛りなんかも対応しているお店さんなんですが、こちらのお店はですね、夏場にはすったてという、埼玉発祥のね、ご当地うどんを提供しているとともに、 冬場ででは煮込みうどんんを提供してるんですよちょっとね僕の動画の方ではまだこちらの庄司さんの煮込みうどんを食べたことがないので本日はそちらの煮込みうどんしかもチャレンジメニューになってるらしいのでうわーちょっと年始だからね全力ってよりかは楽しみたいところではあるんだけど量が半端じゃないみたいなので頑張ってかつ味もねしっかりと楽しみながら撮影をしていきたいと思います とということで、ただいまですね、庄司さんの店内に入っておりまして、えー、今回ね、挑むチャレンジメニューの内容なんですけど土鍋の煮込みうどん、えー、総重量が具材のみで 4kg 汁込みになると大体約5キロぐらいになるらしいんですけれども制限時間が40分ということで今回ですね、えー、その煮込みうどんの調理風景なんかもちょっと撮っていいと許可をいただいておりますので今ね作っていただいている風景撮っていきましょう失礼しますお邪魔します。これ今回の、 麺ですね。はい、三キロあります。麺だけで三キロ。めちゃくちゃありますね。でこれ当たりです。小じくって当ててください。ああそれいいですね耳。この土鍋で入るわけですね。 ちょっと画面越しで伝わるかな、あのねサイズがやばいんですよね、これ、庄司さんだと煮込み、何月から何月までやってるんでしたっけ、このゴジルは11月から3月まで、はい、月, 3月ま で, 月まで、はい、普通の味噌煮込みうどんは1年通してやってるので、あなるほど、なるほど、全然あの分かってなくて、煮込み、煮込みって言ってたんですけど、<笑>あの皆さん、ゴジルです、今回いただくのは、ジ<笑>ルです、ベースの汁、めちゃくちゃ濃いんですね、色、うまそう。 あ, ありがとうございますおいいお多いな多いなこれはあれですよね先日エビマヨちゃんとか、はいえー、山本さんが食べてたやつと同じマックさんも食べてるしあこれマックさんも食ってるんですねいいつまり大食いで食ってないのほぼ僕だけみたいなことですね<笑>ですねめっちゃこれなんですかこれがすりつぶした大豆になりますね で、これつきたてのお餅。お餅。お正月なんで。今年餅食ってないんですよ。あ、よかった。初餅です。<笑>ちょっと完成まで僕も待ってます。はい。もう完成してますんで。うまそう。<笑>これメニューグループっけど。<笑>ちょっと、こ、ああ、なるほどね。これ人で<笑>、こう対比してみると、やばいですね、サイズ。いいですか。お願いします。 暑いんで気をつけてください。うーわす。<笑>はい、頑張ってください。これあのグツグツやばいですね。暑いですよ。う, うわ、これすーごいね。もうね、見てわかる通りこの温度なんで、ちょっとやけどしだようにあんまり急がずに食べてこうと思うんだけど、<笑>やばいな。 とということで例えばねメニュー到着いたしましたこの大豆がのったうどんということ で, でこれはね、えー、チャレンジではないんですただ2個目のねチャレンジもございますので、えー、チャレンジ形式的にね、えー、本日は楽しませていただこうと思います、うん、そしたら制限時間こんな感じでございますねはいちょっといただきますはいはいですそれでは本日のチャレンジ開催させていただきたいと思います321といはいよし いただきます、まあ、まずは取り移さずに食いたいんだけどいやうまそうだなこい<笑>ちょっと具を合えずに麺だけいきたいところですがおいしょうんうあつううまっうまいわ うん、まいわ、やっぱこれね庄司さんのうどんってもともとね腰がすっごい強いので煮込みにしてもね全然腰が逃げてないのしっかりあるんだけどしっかりとこの麺にもさこのスープが浸ってる感じですよ最高にうまいねうんうまいけどこれ厚さやばいな制限時間内大丈夫かなこれ、うん そあたらこの辺りでこのさ5すりつぶした大豆も合わせてこのうどん食べてみましょううまそういやこれはうまそうだなうんうまうまっこうふうにちょっとみんな食べてほしいね3月まで限定だっていうから エルハネもすごいと思うんで先にねこれうどん取り分けますわちょっと見えますこれうわうまそう<笑>もう食べててもねこの映像を見るだけでうまそうって思うもんね味知ってるのに<笑>ああでもうめえ 文明<笑> ないんだけど取り分けてもなおねこれ全然冷めないこれおそらくだけどチャレンジ終了後の40分経ったとしても多分ね全然冷めないと思うわちょっとこの辺りで先ほど言ってたね今年初の僕の餅揚げ餅ですねこれに、ね、いただこうと思いますうわつけたら蒸発のこれやばいわちょっといただきます あーうまっうーんえっと、庄司さんはねこの通商の営業とかでもいろいろね手の込んだ仕込みのね時間のかかるトッピングなんかも豊富なんだけどこれね餅とかねシンプルだけどやっぱうまいわ以前つけうどんとかでも食べたけどこれぜひねトッピングすることをおすすめしますあちょっと待って出ました うどんにはたままらないいここれれ耳でございますねこれ手切りなのでうどんが切る際に出るこの端っこのちょっと分厚い麺なんですけどこれがねまた美味しいんですようん、うんうん、皆さんねこれ庄司さんでうどん頼む時にも入ってる場合があるんで。 耳がね入ってる場合は当たりですぜひちょっと探してみてくださいちょっと今食べ進めて思ったけどこのさ具を溶かしていくとこれ最初はこれ汁がさもうスープしっかりスープだったのよでもねもうこれ全部が具材になりましたすげえあっちすげえあっちうん うまっあの体にはさよくないことは分かってるんだけどこのカンカンに熱い食べ物を食べた後の。 氷の入ったキン、きんきん冷えた水が最高にうまいわ w <笑> w <笑>ちょっと新年一発目からこのチャレンジは幸せすぎるね 今開始15分ほど経つかなってところではございますけどだいたいね麺がもう3分の2 1回かかないかぐらいかなだいぶ減ってまいりましたねでもそんだけうどん食べてるけどやっぱりねこの5の部分とか芯の部分も多いんでほぼねこの開始のここからここで半分いってないぐらいですねまだ<笑>ちょっと時間的にも急がないとやばいかも とということで今ですねこんな感じ残りは今ねえ3つのお椀に麺え分けましてえそれを食べ終えたらほぼほぼえ麺はま終了っていうぐらいでございますねこれあの底の温度でちょっと焦げが入った麺も香ばしくてまたうまいですねうまいっすよね でまたあののちょっとこの煮込みの味にちょっとこのビターな感じが加わってなんか大人の煮込みうどんっていうかいやちょっとねねももう本当にあのごめんねごめんんでも自分でもふと気づいたわチャレンジっぽくなくなってるあのごめんコメントで怒らないでほしいんだけど本当にこれみんなに食ってほしいわ最初から最後にかけて全然ね味変してないんだけど火の入ったこのね香ばしい麺がまたね味わい変わってうまいんですよ。 これで今あらかたほぼほぼ麺は完全に完食したかな残るはまあ具材スープというかもうほぼ具材だね い, いわ今日はもうどうでもいいわゆっくり食べるわもういいですチャレンジとかゆっくり食べて<笑>ゆっくり食べたいですね<音楽>年初の一発目の撮影がなんか苦しいから無理とかじゃなくてなんか美味しく食べ過ぎて無理だったっていう一番いい結果でちょっと嬉しいですね<笑>でも本当にこうやってゆっくり食べてても本当に最後まで熱々に美味しくいただけるんで ちょっとぜひ皆さんもねこの3月までだからちょっと冬場にねぜひこれ1回5のうどんね食べてくださいちょっとね、まあ、今回はね一応チャレンジとしては出したんだけど紹介する感じメインでね、まあ、皆さんも食べたいなと思ってくださったら一番いいかなと思います、まあ、庄司さんはねあの冷たいつけうどん系だけじゃないので温、ね、かいうどん楽しんでくださいでこちらのね庄司さんなんですけれどももちろんこちらの本店のみではなくて、まあ、いろんなね県、えー、いろんな店舗がね えー、多数グループ会社として、えー、ありますのでそちらをホームページの方から、ね、確認してもらって埼玉の方に住んでないって方はお近くに、ね、もしかしたらグループ会社さんもあるかもしれませんのでそちらでうどん食べていただきたいのと庄司さんの今天才をやられているお二人、お兄さんと弟さんと TikTok やインスタですね、SNS 系なんかも最近は力を入れて、ね、頑張っているみたいなので、えー、ぜひ、ね、そちらも合わせて、えー、見ていただければと思います。えー、本日は、ね、この辺りで終了して 僕はゆっくり食べさせていいいたただきと思いますそれではちょっとこの動画がね公開する頃にはもう2月にはなってると思うんですけれども皆様も、えー、本年も良いお年を過ごしてくださいそれでは次の動画でお会いしましょうじゃあね<笑>ごちそうさまでした偉い、ね、ですよね全然ちょっとゆっくり食べます<笑>ということで本日も新年一発目の撮影動画ご視聴いただきありがとうございましたこの辺りで米編コーナーやっていきたいと思います まず1つ目のコメントはこちら前回のね裏武蔵屋さんの動画を見てお店に行きましたというコメントなんですけれどもこういうのね本当に嬉しいですやっぱりね知ってもらいたい行ってもらいたいっていう気持ちで動画活動をしているので、えー、こういったねご報告めちゃくちゃ嬉しいです是非ね皆様も動画見てお店行ったよって際にはですね、まあ、コメント欄で教えていただけると僕がめちゃくちゃ喜びます そしたら続いて2つ目のコメントこれね前から動画内でもそうだしツイッター上でもそうなんだけれども裏武蔵屋さんでねこの辛い系の家系ラーメンがあるみたいでこれ食わないと後悔するよと僕もねまだ食べたことないんでめちゃくちゃ気になって調べたところやばいですあのー ものすごくお腹空きました。今度ね、またこれ食べて報告する動画もね、あげたいと思います。そしたら本日、3つ目のコメント。こうやってね、言っていただけると、やっぱ嬉しいですね。もう嬉しい2回続きなんですけど。 ぜひね本当にいまだにやっぱりこう家系食べたことないとか、まあ、苦手な方もねもちろんいらっしゃると思うんだけどそういうコメントいただくので是非ねこの機会にいろんな家系行ってみて美味しいラーメン食べてみてください自分のね好みの家系が見つかると最高に人生が幸せになるので是非ね皆様も最高の家系ライフお過ごしくださいそしたら本日最後のコメント 本日もおすすめありがとうございますこちら調べてみたら髪方レインボーさんめちゃくちゃうまそうですねミシュランにも掲載されているそうでもうね美味しそうなラーメンからカレーからメニューがありましたんで僕も大阪行く際にはチェックして行かせていただきたいと思いますまた今後もですねいろんなご意見だったりとかおすすめのお店どんどんお待ちしておりますのでコメントじゃんじゃん書いちゃってくださいそれでは次の動画でお会いしましょうじゃあね